さ, っさと片付けるわよなん で, でしょうか一撃を喰らえヴィクトリアのバグパイプ波状号とともにマイルただ廃人に気する私の炎は熱い私の炎私はダブリンだ邪悪<笑>を壊滅しうるは勇猛さ フン速すい。<音楽> 生命を救済しうるを慈しむ私がここにいるこの固定完了生命を救済しうるを慈しむ滅亡はいずれ降臨するのか 思考を明席にするは戦術死人はしない地図を残しなさい私に骨を邪悪を壊滅しよる入門もんか私は私はダブルにな私がここにいる結果誰にも見られず。治療してほしい奴は前に出ろ書き込むのに休憩を持って無銀を持ち 無形を持って天下を追うと今助けてやる 私に行かせてどんな獲物相手でも全力で行く今助けてやる書き込むのも返すてかスいつでも行ける何すりゃいいんだ俺を取ったらしい<笑>燃え尽きるまで火が消えるわけないでしょすぐに片付け武器を 戦は成功しましたね。